良いいい傾向でですすねどうも政治ろろのです韓国国内では左派急戦法のメディアと言ってよいハンギョレ新聞たとえ革新政権が破れて保守派の大統領が誕生しようと反日心中新北朝鮮の路線は崩させないぞ という意気込みを感じる記事ですね。ハンギョレ新聞の記事を引用します。ユン・ソン・ギョル次期大統領は3月31日、日本の教科書における歴史歪曲について、今後、いかなる歴史歪曲にも断固たる対応をとると述べた。キム・平次期大統領報道担当は同日、書面ブリーフィングを通じて、 ユン次期大統領は大統領選候補時代から韓日両国の発展的関係を望んでいるが、このためには正しい歴史認識と過去に対する徹底した反省が前提にならなければならない点を重ねて明らかにしてきたとし、このように伝えた。前日、金報道担当は日本の歴史歪曲教科書に対する立場を問う質問に、 次期大統領が外交に対して立場を示すのは不適切だとした上で、ユン氏の立場は正しい歴史認識をもとに未来思考の関係発展のために協議していこうというものだと原則的な立場を示すのにどまった。金報道担当がこの日、断固たる対応を取るというより具体的な立場を示したのは、共に民主党が 政権が交代し、歴史まで交代したのではないかという声まで上がっていると述べるなど、公正に出たことによるものだ。民主党の朴本軍院内代表はこの日、国会で開かれた政策調整会議で、韓日関係を率いる次期大統領の沈黙が国民を不安にさせているとし、ユン次期大統領は福島原発事故をめぐり、 爆発も放射能流出もなかったという誤った認識を示し、有事の際、自衛隊が朝鮮半島に駐屯することもあり得るという発言で、国民に懸念を抱かせたと非難した。さらに、ユン次期大統領が沈黙すればするほど、これまで見せた乏しい歴史認識とビジョンの不在がより浮き彫りになるだけだとし、国民は 日本の歴史歪曲に断固として言うべきことを言う大統領を望んでいる。外交と協力も国民の共感の中で行われるものだと述べた。ユン氏側は民主党のこうした批判に、節度を守ってほしいと反発した。キム報道担当は、この問題についてこれまで言及を控えたのは、現在の日本の外交パートナーは現政権であり、 次期大統領として政府が立場を示す個別の外交事案をまず尊重するのが道義だと判断したためだとし、民主党はまだ政権与党ではないか、外交問題を国内政治に利用しようとするような言及は遺憾だと反論した。さらに、国益を優先する姿勢で協力することを丁重に求めると付け加えた。 とのことです。これは日本にとって非常に良い傾向と言っていいでしょう。この記事はいくつかの事柄を具体的に表しています。まず、ユン次期大統領は、やはり洋日を行うために日本にすり寄る気満々だという当たり前の事実です。ユン次期大統領の報道官は当初、次期大統領が 外交に対して立場を示すのは不適切だ。ユン氏の立場は正しい歴史認識をもとに未来思考の関係発展のために協議していこうというものと述べるにとどめ、ことさらに日本との対決姿勢を強調しないようにしていました。ユン次期大統領にすれば、今この時期にいたずらに日本を刺激し、陽日ができなくなったらそれこそ一大事、 とといいいいうう判断が働いたと言っていいでしょう次に、いまだ革新勢力、共に民主党が大多数を占める韓国議会では、ユン次期大統領の思うような政権運営はできないということも表しています。革新与党である共に民主党は、大統領が保守派勢力である国民の力所属のユン氏に代わるからといって、党勢と言っていい。 反日親中新北朝鮮の旗を下ろすわけにはいきません。ユン氏とイ・ジェミオ氏の差がわずかであったということも手伝い、共に民主党とすれば、大統領が変わろうとも、韓国は未だ反日親中新北朝鮮の国なのだと声を大にして言いたいところでしょう。それが福島原発事故に関連するユン次期大統領の発言を求断し、 自衛隊の朝鮮半島駐屯発言を求断し、国民は日本の歴史歪曲に断固として言うべきことを言う大統領を望んでいるという発言につながったものだと思われます。ユン氏側が節度を守ってほしい。現在の日本の外交パートナーは現政権であると述べたのは、洋日を第一義に考えるユン次期大統領とすれば当然の発言であり、 ともに民主党所属の国会議員たちに対してやめてくれお前たちがそういう発言をすればするほど日本が離れていってしまうじゃないかという思いが詰まったものと思われます反対にともに民主党所属議員にすれば5月になるまではまだ文政権だし5月になって文大統領が変わっても議会の大多数を占めているのは我々だ ユン氏の言う通りの外交政策には決してさせないという意思の表れなのではないかと思われます。そして最後に、ユン次期大統領が今後いかなる歴史歪曲にも断固たる対応を取ると発言したのは、ユン次期大統領が韓国国内の革新勢力に膝をくしたことの表れとも言ってよく、ムン大統領に愛想をつかした韓国国民もやはり反日が 国勢ととととななってていいいいるる状況には何ら変化がないということを表していると思われます同時に断固たる対応を取ると言っているユン次期大統領自身が内政干渉という国際法違反を全く理解しておらず実際にはどんな断固たる対応を取れないにもかかわらず国民の気分に迎合するために勇ましい発言をするという ポピュリズム政治家であるということも表していると思います。ユン次期大統領と大統領選を争ったイ・ジェミョン氏がポピュリズムのゴンゲであり、とにかく大衆に迎合する政策しか発表していなかったので、相対的にユン氏の評価が高くなっていたのですが、ユン氏も所詮韓国の政治家。イ・ジェミョン氏に比べればマシというだけのレベルであり、結局のところ、 大衆迎合からは抜け出せないといったところを露呈したのではないでしょうか。そして何よりも、それなりに分かっている風発言を繰り返していたユン時期大統領ですが、日本の歴史教科書を歴史売却と断定しているあたり、やっぱりただの韓国人ということがよくわかります。曇りなきマナコを持って少し文献を調べたり、いろいろな人間の話を聞けば、 歴史を歪曲しているのは常に韓国人だということが簡単にわかるはずです。そんな簡単なことすら理解できず、いつまで経っても事実と戦うという愚かな行為を繰り返すのが韓国人であり、断固たる対応を取ると発言したユン次期大統領もやっぱり韓国人と言って差し支えないのではないでしょうか。なんとかして日本を騙し、陽日を行おうとしていたユン次期大統領、